サルを食べ尽くせ第2弾はじゃじゃんタンポポをあげたいと思います子供の頃にうさぎを飼ってたときタンポポとかよくあげてましたちょっとバラバラになりますが匂いでよいしょ